これからコイン電池の作り方を紹介します用意するものは10円玉6枚、1円玉6枚、ロッシュ1枚、ガムテープ、酢、LED 電球ですまずはじめに1円玉の型を取ります1円玉を1つ置きこのように1円玉の型を取っていきます 次に10円玉、ロシ、1円玉の順に重ねていきますそしてこのように重ねたコイン6セットを一つに重ねていきますこの時 LED 電球のプラスを10円玉にくっつけマイナスを1円玉にくっつけガムテープで固定します 最後にロシに酢が染み込むようにピペットを使って垂らしていきます。